2月12日に秋田県で開催された第62回冬季国体バイアスロンスプリット競技で阿蘇市出身の井野達也氏が優勝し佐藤市長へ表敬訪問しました。いまままて、て、はい、そそののの姿姿うう、かね、あ, ありますよ、ね、あれににを背、まあ、背中に背負って、はい、その姿にこう ここれれかっこいいなと憧れましてちょうど私の3つか4つぐらいの先輩がそのバイオスの競技をやってましてでその先輩がまあ訓練からあの帰ってくる時のその姿に憧れを持ちましてまあかっこいいなとで私も や, やりたいなということでやり始めた夏場は出身地の阿蘇市山田近辺を走ったりアゼリア21で泳いだりして体を鍛え 冬場は県外での合宿に参加したり、九十のスキー場で登りの練習をしているそうです。次回の冬季国体での活躍が楽しみです。